まあ、これからも。うん。よろしくお願いしますい。いつも言ってるけどね。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。終了。 せーの、うん、さあ、始まりました。少量チャンネル。ショウタです。ショウタです。少量です。はい、というわけで、今回の動画なんですけれども。えー、先日ですね、翔ちゃんが誕生日だったということで、旅行に行ってきましたー。あー<笑><笑> で今回の動画なんですけれども、うん、何回かに分けて皆さんにねお届けできればなと思っていますので、うんはいえー、楽しみにしていてください、はい、今回の旅行は、うんまあ、僕らプラスお手伝いとして2を、うんえー、で3人で行ったんですけども、うんうん、1日目の模様を今回お届けしようと思ってます、うんはい、で今回はそのまず最初山に登りに行きました、うん、それで 楽しん で, <笑>しんで、うん、その後海にも行ったんですそうそう、うんうん、ちょうどその2がちょっと2人きりになればっていうふうに言ってくれたから、うんうん、動画を回してもらって2人で海岸で話してるところを撮ったので、うんうん、ぜひ、えー、と最後までご覧ください、はいはい、というわけで、はい、本編、うん、スタート もう面倒いな。階段ばっかじゃねえか。<笑><笑>い急がなあれかも時間が。やばい。これは疲れるやつ。でももう着くんじゃない？あそこだ。ちょっとこっからの景色見たい、ね、んそうだね。うん。 すごい、あそこで記念撮影。すごいじゃん。わすごいね。っやばっ、忘れ<笑>ああ。ああ。こうわ、怖い。すごいね。これ怖い、これ。うわ、すごいね。うん。撮ろうか、大丈夫。う大丈夫。頭がやばいことになっちゃっうん、うん。 終了。 <笑>めっちゃ綺麗。<笑>めっちゃ綺麗だぜいやすごい。 来てよかったね。来てよかった。のんびりする。<笑>何をどうしたどうもしないも。何を逆に何を何ニヤニヤしてんの<笑>照れるからさ。なんで照れるのんでえ だってもうあれよ4年も経つよそうだね4年経つうん、ね、今年も旅行行けないかなって思ってたけど、うん、行けてよかったなねこれでよかったねうんまあ翔ちゃんの誕生日でね旅行に行きたいねって言ってたからさ<笑>そうだったよね、まあ、やっと来れたよねうんうん<笑>ちょっと半月遅れとかになっちゃったけどうんうん、うん、まあまあまああの雲がな そうね、でもめっちゃ綺麗幻想的だよね海来れると思わなかったな人も少ないしうんいい感じそうだねうん改めて誕生日おめでとうありがとうございます<笑><笑> いいのかなあこんなんで年ばっかり取っていっちゃうかいやいいじゃん一緒に年取っていこうよ、うんまあ、いい年を取っていこういいのかなあいいのよこれからまたさ何年何十年って一緒にいるんだからさ思ってたものなのかって言われたらまた微妙だけど今の年が ううん、うん年齢とそうだね精神年齢 と, と<笑>そういうもんよ<笑>なかなかコロナの状態で、うん、外も出れなかったし、うん、したいこともできなくて、うん、外に出たら出たで、うん、迷惑かかる状況になってたし、うん だから家でやれることってほんと限られてたから、うん、何もできないなって思っててね思ってたんだけど、うんうん、ようやく出れるようになったなって思って思うとすごくうん嬉しい ね,、うん、ね あ, あおーすごいなんかさ海にさ道みたいのができててさおめっちゃいいねいわすごいね綺麗 いいじゃん。いい。な。これからも。うん。よろしくお願いします。いつも言ってるけどね。こちらこそ。よろしくお願いします。お願いします。人も少なくていいね。本当に。 アハハハ ここもあれだある。ここの二人があるのよ。<笑> そ, そういうだよ確かにさ。えじそういう時にさ、正直わかんないけどなんか多分ああそういう気をさせてると思う。なんで<笑>だって。でもさ、スーダってこんなじゃないもん。先にさ。いやいやいや、<笑>そんなことないって。<笑><笑>時はえ絶対違うじゃん。<笑>